皆さんこんこにちは木村雄一ですおととし3月の原発事故は私たちの生活をすべてぶち壊しました福島市に住んでいた私はやっと軌道に乗った仕事をすべて放り投げ娘の健康を心配して住んでいた土庁を去るという苦渋の決断をして木のみ木のままで1500キロ離れた九州まで避難をしてまいりました幸い 避難先の多くの市民の方々に助けていただいて、なんとか生活を送ることができています。九州では、福島へ安全な野菜を送るプロジェクト、保養プロジェクトを立ち上げ、少しでも他の被災者の方々のお役に立てればと思って、被災者支援活動を始めました。そんな私たち、被災者を助けてくれたのは、いつも市民の皆さんでした。 既存のの政治家たたたちちはは私に何もしてくれなかったのですだから私は政治家が大嫌いになりました実際緑の党グリーンズジャパンから参議院選挙に向けて立候補の話が来た時も門前払いでしたしかし緑の党は既存政党とは違う普通の市民の集まりでした私がこれから移住先高島で始めようと思った 地域循環型のライフスタイルこそ、緑の党が目指している社会だと知りました。だから私は、この機会を生かして、経済成長に頼らなくても、そして、もちろん原発がなくて初めて、みんなが安心して生きていける社会を作れることを訴えたいと思い、立候補を決意しました。現在でも地震や津波、そして何より原発事故によって、いまだに多くの方が、 避難生活を送っています皆、みな肩身の狭い思いをさせられているのです。また、避難していない人たちも、被爆を強いられながらの生活を余儀なくされています。私は、ありきたりな小さな平和を感じることができる、当たり前の生活がしたいだけです。私たちのありきたりな日常を取り戻すため、 日本の政治を変えることがどうしても今必要なんですそのための第一歩が子ども被災者支援法の実行化です私は皆さんと並んで共に歩きたいと思っています皆さんもどうか私と一緒に歩いてはいただけませんか被災者が一日も早く安心して生活できるようになるため皆さんのお力図を どうぞよろしくお願いいたします。